皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月12日、卓上遊戯振興活動は、大富豪かと思ったらバトエンでした。そういうパターンもあるんですね。今日から始まったパニガルムですが、場所が分からずにさまよってました。ここです。中に入ると、ちゃんと魂の食材もありました。 アニカルムは面白いですが、これを毎週10回やるのは割としんどそうというのが第一印象でした。でも、初回報酬のレインボーログから、創生株が20個ももらえるので、忙しい時は1回やるだけで十分かもしれません。最終形態までは結構な時間がかかりそうなコンテンツなので、焦る必要もないと思います。まったりやりましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。